でではですね、今日は朝先生のコーチングを受けた、えー、感想をちょっとお伺いしてみたいと思います、はい、受けている時の様子であったりだとか、まあ、終わってから の, あの意識の変化だったり、うん、何か気づいたこととかあったら教えていただいてもいいですか、はいまあ、こののの間はは多分自分自中での課題は 人にこ う, うまくものを伝えたいっていうところがすすごく念頭にあっったんですよ、うん、っていうのもちょっとなんかこうソーシャルビジネスのコンペに参加して、うん、ちょっとプレゼントかすることになるかも、うん、と思ってたので特にやっぱりいろんな思いを持ってる人間やから、うん、それを上手にこう簡潔に伝わればなあっていうのがあったので、うん、ちょっと和田さんにお願いしようかなと思って行ったんですけど大体、うん、和田さん の, あの何施術は何で術は いつも毎回受けてる最中にびっくりするんです。<笑>うんうんうん、びっくりっていうのはえっていうかねなんやろうな本当に横でこう話してはるだけやのに何、うん、やろうじ自分をこう見るっていうか、うんうん、自分を外側から見るっていうことができてる、うん、客観的に自分をだ、うんうん、から頭の中常に私って結構 黙ってる時でもごちゃごちゃ考えてるタイプなんですけど本当にスッとクリアになってるのに口から出てるのはペラペラ結構自分の本音の部分なんですよねいろいろ思うことをスーと喋れてるっていうのにハッて気づいた時あれ誰が今喋ってるね」みたいな状態になるんですよ毎回あれがすっごい不思議な体感。であ そうするとあ自分ってそんな思ってるんやとかあこんなこと言うんやっていう自分の新たな気づきには毎回なんかなってるなって、うん、させてもらってるなっていうのはすごく思うん。うん、なんかよく言われるのが顕、うん、在意識で考えている時っていうのは、はいはいはい、あの気づかないことを、うんうんまあ、例えばコーチングとかの接種を受けていると割とりと深い意識に入って、うん、普段 あまりこう意識してないところがこう口から出てくるっていうことがよくあるようなんですけど、はい、ちょっとそういう体験だったかもしれないですね。うん、でもあの「もうもう頭の中「無になってるのいろいろ自分で掘り下げてってるつもりもないんでそ、うん、なのにこうふって口から出てくることは自分でも「えっ?」って思うようなことだったりとかだからあとなんかこうそっと気持ちいいんですよねなんか、うん。 ふふふわふわふわっていう 感, 感覚、うんうんうん、今までですねあの、まあ、単発ではなくて、うんまあ、複数回受けていただいて何かその1回だけ受けたのとまた複数受けていただいたのとで何かこう違いとか何、うん、か感じたこととかありましたかそうです、ね、やっぱり その時のの時問題点っていうのが自分の中で気づけるる時間をもらえるなっていいいうのはすごい思いますご思まじゃあその1回目受けてから2回目受けるまでの間に自分の中でそれを掘り下げていく期間が持ってる、うんうん、あっそうそうそ う, そう あ, そあんなこと自分で言ってたなとかってなるので多分次に会うまでの行動がやっぱり変わったりとか自分に投げかけるものとかも変わってくるよなっていうのはすごい思いますね。 そしたたらまたじゃあ次終わってそのそれについてまたさらに深くとかっていうふうになる感じですかね。あとかんんててやっぱりこう単発だったらやっぱりそれってこうその後ずっとこうもんもんとするっていうかねもし気づいてもその後またそれを展開していくことを一人だったらちょっと難しいかもしれないけれども。 ま、た多分だけあれですよね。うん、一つでそうその場で住んでしまったら、うん、ああそういうこともあるんやって終わりますからね、うんうんうん。それが何だったのかっていうのには多分なかなか、うんうん、またもう一度一緒にそれを持ち寄って、またそこを考えることによって次のステップに進んでいけるっていう感じですかね。うんうんうん、ありがとうございます。火、う、山、ん、のセッションどう思いますって聞いてもらっていいですか。火山セッションどう思います？えみんな体験してみてほしい。<笑><笑> あのふわふわ感ちょっと体験してみてって思う。うんうん、じゃ あ, あのほらチェア使ってするやつあるでしょ。うんうん、チェア、ね、あれ多分何回か私してもらってるんですけど、うん、毎回ほんまにちゃんとじゅこうじちっちゃい自分とか出てきて、うん、面白いんですよ。うんうん、なんか臨場感があるとかそうそうそうそうリアルにイメージできるとかいうことですかね。うんうん、だからやっぱり人間ってこうやって。 見えない方意識で生きてるっていうのを体感できると思うんうん、体をかん体を使って感じ る, る、ね、あ、そうそうそう面白い、うんうん、だからいつも言うんですよちょっと和桑とこ行ってきたらって<笑>面白いで」って言って、うん、和さんのそのセッションを受けてみて、うん、このセッションをどんな人にあの受けてもらったらいいなって思いますかやっぱり ななんだろうな自分自身もそうですけどまだまだ自分のことって自分で知るってなかなか難しかったりするんですよ。うん、あろうなえみんなに受けてほしいけど特になんかこう変わりたいとか自分はこういうふうに生きたいんやけど、うん、なんか違う方向に行ってる気がするとか、うん、やっぱ迷ってる人とか、うん、その人にはもうだんだん進めたいなって思いますね。うんうん そう、今ちゃん自身は、うん、あの、そのまた、あのふわふわしたあの感覚を。また味わいたい、味わってほしいなっていうのが感覚的に、はるい感じです。うんうはいはい、ぜひう、なんやろうな、なんていうんやろの感覚うか、ん。確かに、夢か現実かみたいな、うん、おはざまにおるな、うんうん。なんかいわゆる、その、アルファ派な感じっていうか、そういう気持ちいい感覚にはなるね。うんうんうん かといってなんかこう私こういう話し方をしてしまうので、うん、えそんなんなんか自分の意識してないとこで喋ってしまうのを怖いと思う人がやっぱ多くて、うん、そうではないんやでってちゃんと自分は自分で分かってるから、うん、なんか何て言うのかな 自, 自分の理性のないとこで喋ってるわけじゃないよっていうのはいつも言うんですけどね。 一部って言ったら変ですけど、そうそうそう意識はしっかりあ る, あ る, るけれどもでも、その何か変に意図して、なんかこう言わないといけないとかそういう意図が働かない状態で自然に出てくるっいうことそうそうそうそうですよねんなんか不思議体験まさに残念やね、自分で自分をかける、かけるできないもんね<笑>そう自分で自分にコーチングいや。え<笑> ちょっと聞いてみると面白いね。え、ないですか今までそういう意見、感想。いやありますありますありますけどなんだろうなんかまあ大体文章で書いてもらったりと か, かなのでなんか音声で聞くと生で言われる。<笑>うん、そうかそう か, そうかそう心地よいふわーっとした中でん何だろうなんとも言えん感覚でん帰れるの。う ん, ん。あの何やろうな頭がスカッと軽くなります。ん 常に考えてるだけだかね。じゃあ妹ちゃんにとってわさんのセッションって、うん、一言で表したら何ですかね。癒しの場。おお癒しの場。癒しになる。えそれこそ妹も受けたことあるじゃないですか、ねうん。もう大号泣で、うん。大号泣でしたね。うん、ね<笑>あんなお兄ちゃん欲しいって書いてきましたからね。<笑> 改めてこうやって声で音声で聞くとなんか、ね<笑>うん、照れる<笑>そうだねりまちゃんともセッションさせていただきました ね, ね 妹,、えー、妹さんとも大、うん、なんかいろんなことがなんかスカッとして帰ってきてて、うん、なんか安心した、うんうんうんね、それこそやっぱりこう兄弟を紹介してくださるっていうのは本当にすごいなって思うんですよねだ、うん、だっってて兄弟って、まあ、身内だから、うん 自分がこう本当にいいと思っってなかったら紹介したくないだろうし、ね、身内変になったら嫌だと思うしなんかそういう意味ではすごい信頼をしてくださってるっていうのはすごいありがたいなって思いますであの時は本当にやまっさになったら多分妹をの今ずっと重い鉛を取ってくれるやろうなって思ったので。 うん、言ったら号泣して帰ってきた、うん、<笑>でわかった自分が何を思ってるかわかったわって言って帰ってきてたからこ、うん、こからだって落ち着きましたもんね、うんうん、例えば怒り一つでも、うん、なんで自分が怒ってるんやろって考えれるだけでも全然行動変わりますもん ね,、うん、ねなん自分が楽になれるあ、ねうん、そういうきっかけをすごい 与えてもらえるなっていうのは、うん、うん、思います。いさんってでもそうだよね、こうなんか喋ってるうちにね、うん、コーチングしてません。<笑>常に常にれ、ね、あれまたなんか出そうとしてるやろみたいな。<笑>引き出そうとしてるみたいな。<笑>なんかなんか自分の心ら辺まで出ててるわみたいな。<笑>うん<笑>いいね、え、えそれええっていうのはみたいなね。<笑>そうそうそうなんかあまだなんかなんか。 引っ張ろうとしてるやろうん職業病、うん、いろいろねあの感じたこととか忌憚なく話してくださってありがとうございましたうしいし ま, すまた今後もねあのきっとあの朝の継続のねセッションを受けてくださってるので、はい、まあ要所要所で、はい、あの利用していただいてまたさらにこう深いね、はい、今ちゃんを出していていただければと思います何が出るかなね楽しみですね<笑>はい、はいはい、どうもありがとうござい ま, ざいました